皆様ごきげんよう、サさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月2日。大富豪の段位戦が、ついに九段になりました。ここまで来たらもう、十段の称号を取りに行くべき段階ですね。誰もいないこの深夜の時間帯に、代役のコンピューター相手に4連勝するだけの簡単なお仕事です。 さて、バージョン6に向けての準備作業ということで、学園の報酬を回収しに来ました。部活動と合コンで毎月もらえる限定報酬です。私の場合、3ヶ月前くらいから準備を始めていたので、バージョン6になったらいきなり虹の錬金石が160個もらえる計算になります。160個あれば、3箇所の失敗錬金を消せるので、これはとても大きいです。今から準備を始めても40個もらえますので、これはやっておいて損はないです。